深夜のマクドナルドのドライブスルーとかいう、何が起きてもおかしくない魔女。ワンちゃんかわいい。後ろの車がフルスモのセダンだったら、注文と支払いでもたついてたら命がない。ファンタだけ頼んでもう一周した方がいい。ちょっと待ておかしいだろ。縁石を乗り越えて進もうとしてるようですが、別かな、どこかが引っかかっている様子。何がしたいんだよ。元動画には盗難者を匂わせるコメントがついてる。 てていますすががこれは薬物が入ってるかもですね犬と見る薬物中毒犬もんというかそこが引っかかるなら助走つけるより角度つけた方がいいと思いますよ前塞がってんのかこれ逃げられないとか絶望しかないさっ回線をバグらせながら当たり判定をすり抜けて突破成功何者なのか知らないけど他人は傷つけるなよ深夜の底辺運転になれるとこういうのを見ても何とも思わなくなるな ポリコレハリウッドの役者ラインナップに倣って若年層の役中の次はシニア層の徘徊を選びましょう株主優待のマクドナルドチケットが使い切れないのが悩みこの人くらいになると 走行車線の車を強引にレーンチェンジさせるんじゃなくて止まって嵐が去ってから入るあれくらい遅く走ってくれればオレンジ線だろうが安全に抜けますね18歳の若造が自動車学校の卒業検定で同じ速度で走ったら絶対合格もらえないだろつまり無免許運転なんだなスタートが厳しくて終わりが適当っていう会社の資料と提示みたいなあれですな。それが逆なのって夏休みの宿題くらいだろスタートが適当で終わりが厳しい夏休みの宿題を結局直前までやらない ななかったたそこのあなたに朗報です締め切りギリギリになって課題に取り掛かっていたとき生き物の限界レベルの集中力を出せていたならその集中力をうまく引き出せば人生を切り開けますなお集中力がないときに起こす事故で人生は台無しになる模様この高速でガタンと段差を越え渡るのレビンスピンなんでだよ簡単なのですが事故りそうなほど飛ばすような時は基本的に人生最大の集中力が立ち上がっている でも完全に気が抜けているときは、信じられないボンミスをする。でも完全に気が抜けているときは、信じられないボンミスをする。新東名の160の流れに乗っても何もなかったのに、帰ってきてからの16キロ以下の車庫入れで車をぶつけるあれ。長旅を安全にこなすには、疲労と集中力のマネジメントがすべて。課題を素早くこなすには、集中力の立ち上げがすべて。 ミスったな、なそっちは入り口じゃないぜ今よく進みましたね急にアクセル踏んで突っ込んでくるかもなのにとりあえず一つ言わせてくれ集中力をマックスに立ち上げる練習をしとけと レーシングゲームのラスト1周の追い上げでもいい。起床後にゲームを起動して1ゲームだけでもいい。その集中力がないと、努力ができる無能にしかなれない。勉強時間、中身がダメならダラダラ何時間やっても無駄。というか人生の目的をはっきりさせないと、目先の課題あったところでそれが何になるのさ。学歴なら他にやることないの子供にこの話はまだ早い。 でもそれが適正時期になる頃にはそんな話したってもう遅いまともな運転ができるうちに老後の生活を考えておかないとこういう運転する高齢者になっちゃうよ買い物の都合だけ考えて駅前に引っ越したけど家賃を考えれば結局宅食サービスを駆使すれば十分だったやんっていう事例たか高々数百円の食材には悩むのに分岐のミスは悩まず車線は多分ですね この運転でこの形のミニバンとか、お前絶対追い越し車線塞いでるだろ。最近のファミリーカーの肥大化、あんなにでかくして何するの追い越し車線の封鎖こうやって通行止めにするんだぞ。くさあれ右折専用レーンからの直進かと思ったら、普通に3車線あるんだけどなにこれ何タイプかイルランドクルーザーのうちの、乗りこなせないのに、サイズも理解せず見た目だけで選んじゃった系だな。レに倣って、追い越し車線をずっと走ってるタイプ、青信号になっても進まない2キ。うわ。 なぜノーブレーキで突っ切れるんだというか車来てたなら、マツダの窓越しに接近に気づけるだろ人間の集中力なめんなよ。 テストが楽勝で終わったと思って余裕こいてたら、実は裏面があった、みたいなことやらかす生き物だからな。学校のテストと受験あるある、名前の漢字がややこしい子がかわいそう。習字とかいう無だ授業やるくらいなら、ボールペンの練習させろ。自動ボルノと同じくらい、自動使って金取るビジネス取り締まれよ。スーパーマーケットの文房具コーナーの、もう何年も売れてなさそうな書道グッズは町の名物。ホームセンターに行くと、外箱段ボールの印刷が薄れたガレージジャッキとかたまにある、大幅寄せしてきたトラックよ。 蛇行するトラックは深夜対名物なのか、他社へ対する何かの意思表示なのか。意思定期